ミルピコ僕の大好物だでもこれねしばらく放っておくと水と元液が分離しちゃうんだほらよく見て人間ってのはこのミルピコと似てる元液の部分が人間のあらゆる欲求そして水が生物としての純粋な生存本能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 コップの中が水だけになることを何かが許さなかった時。クイオス。<笑><笑><笑>やった。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 と融合したのかこれが一番安全だった昨日まではね。 星のみんなに出演してもらおう<笑><笑><笑>何が起きているこんなこと言っても信じられないだろうけどさ君たちの健闘を心の底から祈るよまた会いたいからさ 哈哈哈哈哈哈 前にも増して食ったら、ね、生き物になっちまった。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 お前なぜ笑わない念願の神様になってご円つじゃないのかこの景色お前にはどう見えるお前の嫌いなものは牛乳じゃあ牛乳だもうここからお前を突き落としてもくたばらない<笑>私には一に見える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 アスカはいらないだろう。まだ本には用がある。そいつに天国のご質は乗ってねえ。黙って返せば見逃してやる。<笑>男前だね、あんた。逃げろ、フレディックもはや万が一にも勝ち目はないこいつを見てから言え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 足らないよね私にはもう勝ち負けの世界もなくなったイノは何をするつもりなんだどうでしょうか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 国代表の安否は確認で。うん、どうしたわかりません。フィンランドの観測所が何かを感知したとのことです。<笑> ザト《涙私が》これは。 じだ自じ自由お前たちは自由だ老いもも上も病まい力。だ 身分、立場容姿、場所時さえもそのすべてのしがらみからお前たちを解放する私に答えを示せ。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 <笑>こいつ。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 ふざけるな無駄<音声>私を追い出すことはできないこれで終わりダめメだダメ だ, めだ私はずっと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 世界が滅、界が滅ぶとしても。ほら、もう分かったでしょ私たちの救うべき世界が。私は私は、この男のそばにいられるなら、世界が滅びてもいい。 アクセルホンあんたに惚れるよなんでだこうなったら結局お前たちは助からないぞカモナカモナじゃねえんだよイライラすんだてめえはよ答えろ種もねえのに何ができるなんでてめえは諦めてねえんだ<笑> 俺の勝手を通しちまったからな。悪あがきぐらいさせろ。<笑>まだ世界はあるようだな。その花火がアンタラの切り札ってわけ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 と戦い方を間違えてきたんだ我々の切り札はそこのバカ一人だよ何を持ってきても私が消えることはない 100% な今の私の 100% がどんな意味かわからないだろうけどねただの言葉だそう思い込んだやつのなそいつの小さな世界の いいつかの過過去に過ぎないアウトレイジジルボットのエネルギーが続く限り出力が無限に上がり続ける記憶力に問題があるのかそのガラクタはさっき通じなかったろそうかソルはわざと致命的な攻撃を受けたイノも魔法使いリズメの魔法使いは有効だった手段を有効な限り繰り返す 対アメリカの大統領私の目はどんな目だ持たざる者追われる者尊厳を求める者 お前の目はそのすべてだそしてそのどれでもないいつかの過去に過ぎないフレデリック・バルサラそれが証明できたら大抵を。 イノには再生能力があるああ、弱点をつかなければイノの言う通りどんな力も意味はないこんなばかりは本当に悪あがきだよかったそれなら私も自信がある 答えは出ないお前だが待ってくれてよかった奴の右手だ手のひらを見せるようにし向ける左を狙え ありえないを言い換えるとゼロパーセントであげるそして無限はゼロを砕き <笑>マジか教えてくれお前は不滅の存在だったこんな武器に頼らなくたって十分だったはずだなのに。 なんで作った飽きねえからだ。<笑>俺に意義だの大義だのはない。バカだからな。ただ、大事なもんてのは読まない本みたいに勝手に増えていく。その中のどれかに人生を変えちまうような言葉があったとして。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 綺麗な浜辺を一緒に見ただろうあんた怖かったけど相談に乗ってくれた俺嬉しかったよなんでもいいから思い出してくれよなんであんたが泣くんだよ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 都会から車で二十八時間。ここじゃ何でも二十八時間後に流行る。俺、うん。マジかよ。本当にあった。はあ、そこにあんのは。 スピリタ四十八型だろうそれがどうしたやっぱり俺は正しかったおい二ル一 Z はいらねえのかこんな噂を知ってるスピリタスはもう絶版で手に入らない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 たぶん友達になりたいんだ。ふっふっ。10時から16時。んそれ以外は来ても空いてねえぞ。ははっ。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 初めてなのでうまく話せないかもしれません。